Thank、you こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日は「えー、ブルーボサーっていうのを聴いていただいたんですがこれもよくやる定番の曲なんですね。でリズムパターンどういうふうに考えていくかまあ何か単調になっちゃうっていう人がすごく多いと思います。まあ、この曲に関しては、まあ、比較的単調になりがちになってしまうと思うし、まあ、僕もその「 なんか箸休めみたいなオフィートずっとある中で「ボサノバ」っていう感じのものがあったりとかすると思うんですけどまあボサノバっていろいろ展開は実はできるんですね。バストラムのこうシンコペーションとかをやっていくんですけどこれに関してはもうあのえまあ僕はあコミュニティの方とかで教えたりはしたりとか大学では教えてますけどえまずそこに至るまでにもうもっともっといろいろやることあるんですよ。ってこの2つのつパターンが 強法に乗ってることがめちゃくちゃ多いんですね。じゃあパターン二つだから何ともできない。実際単調になっちゃうってみんなすごく思ってると思うんですけど、そんなことは全然なくてですね。実はもうこの二つのパターンだけで全然曲って展開できるんですよってことなんですね。でこれはどういうことかというと、なんか僕もやっぱアメリカに行ったときにボサノバってこんなにみんな展開するんだと思ったことがあって、要はこれって完成体なんですよ。でどんだけ間を抜くか。 要は、えーと、例えば「リムショット」って こ, のこれは大まかなボサノバこれは結構リズミカルな細かいボサノバ、えー、要はこれ多分ねフレーボーっていうリズムがこうあってそのアクセントを左手で叩いてるみたいなイメージなんです僕からすると多分いろんな標本を見たけどこれは表裏裏表っていうのが交互に来てるみたいなイメージなんですけどボサノバ3番ってこのパターンなんですね。ななののでゆったりなのは これがまあ横揺れなカーンカーンカーンカーン漂う感じこの下のやつはこんな感じこの雰囲気がだいぶ違いますよねだからこの細かく刻んでる感じか大きく取ってる感じかっていうのでこの2つで分けれるしこれ実際は前半と後半っていうのは必ずしも後半じゃなくて例えば。 こんな感じに変えたっていいんですね。えー、こっち二回こっち二回ってやったんですけど、全然いいでしょ。で例えばえー、っとこの逆転型これもありなんですね。むしろこっちの方がよく使うかも。でこの下のももちろん裏から。 左手のパターンっていうのの強調方が要はこれ、えー、ってれで、えー、とひっくり返したやつ「ウッタンタトンドンドンタンツトントン」っていうこれが、えー、パチドアルトって言われたりとかするやつなんですけどこのリズムが要は変形してるだけなんですね。なので、えー、こういったものをいっぱい作っていくとここを強調したものがフレーボだったりとか、えー、あとバイオンっていうのがあったりするんですけどそうい う, こうバスドラムがずっと一定じゃない。 これがこうシンコペーションしたりとかするっていう展開ももちろんあるんですけどこういうゆったり系の曲とかはそこまでそんなにバスドラを、まあ、やりますけどそこまでバスドラで遊ぶというよりかは例えばこの左手のこの動きをなしにしとく。で、えー、とこのパターンをハイハートのアクセントでする。 ないところからアクセントが出てきてリムショットで強調するだけでこれだけでも三段階のギアができるんですねこういった形こういうのがなんかこういろいろ使える例えばえっ、ー、と僕はすごいなと思ったのは例えばこれだけでやってたのはハイハットが要は向いておくとハイハットが来ただけでおって思うじゃないですかっていうような要は これは完成体なんですよいきなり完成体を持ってこないみたいなスーパーサイヤ人3から始めないみたいな最初は普通の孫悟空が来てでスーパーサイヤ人になって2とか3になっていってだんだんこれがもう一番強いやつなんですよ。これを一番最初に配置しちゃうからあのうまくいかないか最初のオープニングはパーンってやって、えー、と強いノーやっといてそこから間引いてだ ん, だんだんだんだん足していくみたいな形にするとうまくいく。で、えー、メロディに対して ここ。ここ。で、この、ここの、ここは決めなんですね。イントロもこれでやってくれてるんですけど、イントロ聞くと。 はジャッツジャー、ジャッツジャー、だここはまあリズムでもよくてジャッチャーンって決めがあると。これがもうエンディングの特徴、曲の最後のところ全部こうなってるので、このシンコペーションを毎回毎回決めます。で、それ以外はここが空いてたでしょ、メロディーのと。だからここのところを例えば大まかな形でやっておいたらここ細かいパターンをこう差し込むんですよ。そうすると。<音楽> だけでもなんかこうちゃんと合間に入ってるででしょでこのフィルイン、まあ、一番良くないのはこのいわゆるこの「ボサノバ」っていうのは8分音符の4分音符と8分音符で歌うのにロックやってる人はここにフィルインを16で入れちゃうのね。<音楽> なあとちょっとゴーゴーみたいな表はボサノバのフィールじゃなくなっちゃうんですよ。別にリズムがまずれたわけじゃないからいいっちゃいいけどなんかそのボサノバをやってる感じにならなくなっちゃうんですよ。でじゃあボサノバのフィルインと8分でどうやって動くかって言ったらこの動きとかこういう動きをタムに持っていくだけで十分です。なのでちょっとあのしっかり受け答えしたい場合は。 十分でしょいい感じだと思うでしょだからフィルインっていうのはこのえっ、ー、とこの辺のやつをタムに移動すれば十分フィルインになるのであんまり細かい音符を入れなくて全然平気です。それにあの タムに行っちゃうとあからさまにフィルインた感じがするのですごく受け答え例えばこれギタートリオだったらちょっとやりすぎかなでも管楽器がしっかり入ってて二感でハモってたりとかすれば今ぐらいタムで答えてあげてもバランスが良くなるかなとだから構成要は相手のメロディーの圧力とかそういったものにもすごいよるかなと思いますだからすごいピアノトリでエレガントにやってるのにタムがボンボコボンボコ入ってくるとちょっとバランスが悪いかなでも管楽器でガンガンこうキメキメでやってた場合はここに今ぐらい ぐらいのタムのフィルインを入れてもいいけど、やっぱりタカタタとことことことことこととか入れちゃうとこれはなんかボサのバイアスやそのジャズのフィルじゃちょっとなくなっちゃうかなって感じですね。なのでこういった形でえっ、ー、とまあ最初のイントロはさっきやったんですけど、ここはチャッチャラチャッチャラで始まったから聞いておいてここでこのチャッチャを決めるためのフィルインセットアップをしてでテーマを始めてます。 で最後のエンディングはもう3回繰り返しっていうのが定番なので。<音楽> 3回繰り返し終わるパターンが多いので一番最後3回繰り返しになるかなーみたいな感じにしておけば、えー、うまく い, いくと思いますしこれもまあ1回でいきなりリタルタントする場合もあるかもしれないです要は選択肢はそんな無限にないですよくやるパターンこう来たらだいたいこうなるだろうみたいな曲ごとにあってその曲ごとのよくあるパターンを覚えておけばいい感じなんですね。なののでその 全部その無限にあって察知してやってるわけじゃなくてよくあるはこの紙の句来たらこの下の句これだろうみたいなのがいっぱいあるわけですねこういったものをちょっとずつやっておりますので、えー、参考になったっていう方はまた他の曲もあげますのでチャンネル登録の方もお願いします、えー、メルマガでこの譜面とかもねダウンロードできるようにしてありますので詳細欄からよければメルマガ無料メルマガの登録をよろしくお願いしますでは本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました